皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。6月21日。今週のエピソード依頼帳も、結構な錬金石祭りですね。防衛軍のお題もありますが、防衛軍は、行けば楽しいのに、行くまでの心理的ハードルが割と高いです。私だけですか私だけですね。そして、ここで残念なお知らせです。ゲルヘナゲニアには、水系のモンスターがいないのです。バンマの塔にもいないのです。 というわけで全部別々にやるしかありませんまずはゲルヘナゲンヤの討伐が終わりました水系の討伐はジャリムバハ砂漠でやりました全部終わったので速攻で報告しました22日に DQ10TV がありますので1つでも収穫を終わらせておくのが良いですこれで DQ10TV をじっくり見られますね